네안녕하세요저는원윤준이고요야마가대아이친구입니다오늘수영재밌게하려고아주가는길신납니다최고예요안녕하세요저는이호재라고하고요아이프마지라잔입니다저는윤준이가가자고해가지고따라왔는데뭐지경주인줄몰라가지고 <웃음> <웃음> 그래도용인이나갈줄알았는데멀리오게돼서기 <웃음> 쁩니다 사니발의귀여움을담당하고있는 <웃음> 저는인사에서우유같은수술을맡고있는원인준이라고하고여기는시기단여기는군단가쟤가이기나리네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네 みただまされただまされたし<笑>楽しみしようね で, でも日本で住んだ時もさずと一緒にロコとか旅行行ってたじゃん海外旅行とかそうだ ね, うだね行ったねいろいろいろんなところ旅行行ってたから、ま、た今日もね、ま、みんなで思い出を作ろう思い出作りたいと思いますはい今車で2時間ぐらい来たかなストに到着しました 日本ってさサービスエリアってい う,、ね、あそ う, そ う, そう韓国は運転してる間休憩しますって言って休憩所っていうところ。ここで何を食べたらいいかおすすめください。韓国はね今最近超流行ってるやつが。何？だってもう見た目っつう見た目だけであれあれが一番有名。一番有名っていうか流行りのメニューなの。かチー小豆ドカジャ。これが。これ 韓国ではあのサービスエリアに行きます休憩所寄ったとしたら絶対これが定番のメニュ ー, ですー何これクルミ何そした ら, あ分からないノ4人いるんでとりあえず何食べるんですかいくつかバババって買って そ, そしたら車で食べたら、えー、食べたいと思いますえー 絶 対, 絶対日本にはないしいね、うん。私たちは何を 食べるのか何を食べるのか何を食べるのか食べたくったりもういっぱいありすぎて悩んじゃうね他にも食べでもあっちにも中にいろいろあるんだろうねあ、他にあるということでいろいろ頼んでいきます おれ、ゆえんがいんで、気分に合ってて。いや、久しぶりに、久しぶりっていうか。韓国で、旅行に行くのって、チェ島とか、釜山とか、そういう感じだったんで。車で、うん、こういう風に旅行行くの。と、と遠く、旅行行くのは初めてなので、すごく楽しみです、ね。もう車の中も楽しいで、ね、す。今<笑>주旅行、旅行、旅行、旅行。 わからないし何が有名なのかもわからないっていうもう不思議な感じですね今<笑>どこに向かってるのかもわからないっていうでも今日3時間半かかるっていうんで何だっけアサービスエリアも寄って美味しいものを食べて今もうワクワクですでも い, いけどはい<笑><笑> 何か教授ってあの日本と言ったら京都みたいな、うん、での学生頃にさ学校で水遊記録行きますとかしたら行くじゃん京都、うん、にそういう感じの、うん、昔のものがいっぱいあったり、うんうんうん、文化財とか、うん、文化財とかいろんなものがあってそういう歴史をなんか勉強しますとかの感じのこところ、うん まず、韓国のオーナーパークに行ったことがないので、ユンジェル聞いたら日本の。の 本当だね。え、すごい。すごい。わ、ね、あ。絶対ね。え、やばい。あのぐるぐる回るやつ乗りたい。<笑>え、絶対乗ろう。え、しかもさ、人少ないからいい、ね。わあ。またていいね、全然人いないね。わあ。超天気もいいし。え、何よりさ、当たなくていいね。やっぱりソールの方だったら絶対人来むじゃん。本当だよね。でもあの部屋に早に。 いきますから、えー、<笑><笑>広いあ何もあるやばいは見えるしあた瞬間このビューだよ。やばかない